ください 赤「星が月明かりのーナス見せましょうか夏の芝居」「懐かしの歌に乗せて」「探しましょう星影のランデー」 I'm sorry. なさこいまつり本屋の皆様でした今一度大きな拍手をお送りくださいありがとうございました